仲間来た。ゲート寸止めだから開けるぞ。なんとか無事だったわね、レオン。ああ、ネアも来たぞ。今日のお立ち台は、あなたです。スポットライト感想はいかがですか今日は、えーと、早く、電池がー、記者会見終了します。かそういえばドワイトはあたし探してくる。あ、いたぞ。 こっち向かってる。ちょっとネア、ジルー、いるってば戻ってきて。誰も振り返らん。ネアが引き返してきた。ここにいるよ。とはイトいなかった。どこにいるの全然見つからないわ。 ししかして雪だる、ま、やっと気づいたてっきりドクターとチェイスしてるんだと思ってたごめんごめんこれ足遅いんだよレオンにだけバレてたね絆で全然見えないからわかんなかったちょレオンどいてくれこれボディーブロックしたくなるよね雪だるまで脱出させてくれー脱出するにはみんなの許可が必要です仕方ないからいいわよ一緒に出ましょ ありがとうございますみんなが気づかずに違う方向行くの、面白かったな